ただいまから外交防衛委員会を開会いたします委員の異動についてご報告いたします昨日山口夏夫君が委員を辞任されその補欠として熊野誠司君が選任されました政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします盲人・視覚障害者その他の印刷物の販読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するための マケシュ条約の締結について承認を求めるの件、ほか1件の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、外務大臣官房、官房地球規模 課, 課題審議官、鈴木秀夫君ほか17名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用決定いたします。盲人視覚障障害害者その他ののの他印刷物の判読に障害のある者が 発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の締結について承認を求めるの件および2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の締結について承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします両件の趣旨説明はすでに聴取いたしておりますのでこれより質疑に入ります質疑のある方は順次ご発言願います井口邦子君 委員長、ありがとうございます。自由民主党、井口 議, 議員でございます。ありがとうございます。まあせっかくの機会ですから、ああこの外務大臣に、えー、ご提案申し上げたいんですけれども、えー、まあその、えー、省庁間の調整及び関連団体との調整、えー、そのためにですね、例えばマルチ条約推進本部を官邸に設けていただいて、えー、日本が国際法形成に本当に積極的に、えー、関与して、えー、主導していく交渉会議も東京でより頻繁に 行われるよう努力してはどうか。あ官邸本部 という形をとれば、総合調整機能を発揮しやすい、えー、そして、えー、国内担保法、省庁横断的なこともお迅速に対応が進むんではないかと思いますが、あそれについてお伺いしたく思います。えー、それでこの視覚障害者とおマラケシュ条約、えー、これはです、ねまあ、そもそもあの署名もしていない、えー、そして、えー、締結、えー、これはです、ねえー、発行要件がすでに普通は w i p の場合、三十カ国なんですけれども、おしゃえー、障害者福祉の条約 ですから発行要件国20か国で、すでに発行しておりますけれども、我が国は発行段階でメンバーになっていない、なぜこのような遅れが出たと思われますか。河野大臣 マルチに関する新たな組織を作ることは、結局そこへ外務省から人を出さなければならなくなりますので、今のかなり限界に近づいている人材をさらに薄くすることになりかねないと思いますので、あまり得策ではないというふうに正直考えております。また、このマラケシ条約に関して申し上げれば、この条約の担保法である著作権法を所管する文化庁において、 障害者団体と権利者団体の間の意見調整や法改正に関する検討が鋭意進められてきたと承知をしております。その結果、今般本条約の締結に必要な改正部分を含む著作権改正法案が通常国会に提出される見込みとなり、この条約の締結の条件が整ったことから、条約の締結についてご承認をお願いをするものでございまして。 この意見調整や検討に確かに時間がかかったというところは、えー、あるかと思いますが、あのさほど事期を逸しているということではないのではないかと考えております野口君。えー、WHO、えー・世界保健機構によりますと、世界の視覚障害者 これは最近の統計で二億5000万、日本の人口の倍ぐらいと推定され、これだけの規模の人の著作物を利用をできるかできないか、そういうことの福祉に関わる条約であります。それれでこれは どこにその障害者たちは暮らしているのかと考えますと、条約の冒頭にありますけれども、多数が途上国において生活している、よって、このテキストベースの案文作成も、ブラジルやゼンチン、チュニジアなど、非常に熱心に行わあのやってくれています。まあ、EU、アメリカなども積極的でした。我が国はテキストベースの貢献というのはできたのであったのか、それから最終的な外交会議、これがマラケシュで開催されて採択されるわけですけれども、 その代表レベルですね、閣僚級、これはだからブラジルアルゼンチン、そういう国がそうなんですけれども、まあ、我が国からは閣僚級出席、なぜ出なかったのかということをちょっとお伺いしたく思うんですね、でまあ、外務大臣お忙しいかもしれないんですけれども、副大臣、大臣政務官など、やはり政務三役がこのような世界の障害者福祉に関する重要条約、しかも w i p というとです、ね、まあ、どちらかといえばあのグローバル化する経済、 の先端を行くと思うんですけれども、そういうところがやはりこの福祉のことに全会一致の条約をもって応えようとしている、そういう場面に日本が主張する人間の安全保障、あるいは ODA 重視、途上国に寄り添うという価値観を、まさにこういう重要外交会議のリプレゼンテーション、代表のレベルをもって、これを示すという考えもあるのではないかと思いますが、お考えをお伺いします。 小泉さん、官あのまず私の方からあの条約の作成過程における貢献、またあの採択会議における代表の事実関係についてお答えを申し上げます、えー。本マラケシュ条約の交渉に当たりましては、内容やその時々の状況に応じまして。 え、主として外務省の本省、また文化庁の本庁から出張者が対応するということを基本としつつ、え、また、ジュネーブの代表部が、してのうちでサポートをしてきたということでございまして、あの、交渉の過程におきましては、我が国も、あの、条文の交渉には、あの、テキストベースで大いに貢献をしたところがあったというふうに考えているところでございます。えー でこの条約が採択された外交会議でございますけれども、あの当時186ありました、ワ p o の加盟国のうち、160を超える国の参加があったというふうに承知をしております、このうち閣僚の出席があった国は、アルゼンチン、ブラジル、カメルーン、コートジボワール、マラウイ、モロッコ、セネガル、トリンデラード・トバコ、チュニジアの9カ国。 で残りはあのー、大使等の外交団の代表者、あるいは高級実務のレベルの出席でありました、でそら に, につきましても、あの当時の駐モロッコの特命連権大使が代表して出席した と, ところでございます。河野外務大臣。えー ご指摘のマラケシュでの外交会議でございますが、6月17日から28日まで開催をされたわけでございます。条約の採択は6月の27日でございましたで。この平成25年の第183回の通常国会は、6月26日が最終日ということと、当時の岸田外務大臣は、6月の29日から、 ASEAN、えー、プラス3の外相会議でブルネイの訪問という日程があったものですから、えー、ここはあのー、大臣が出席をせずということになったわけでございます。あのー、やはりこういう国際会議におきましては、 あの外務大臣が出席をするというのが非常に重要なことだというふうに思っておりますので、えー、国会の、まあ、期間中ならば、国会のご了解をいただいて、さまざまご配慮をいただいた上でえで、ー、なるべく外務大臣がしっかりとこのような外務大臣、あの外交会議には出席していくように努めたいと思います。 河野外務大臣の非常に積極的なご答弁ありがとうございます。えー、そしてこの条約の特徴はですね、この著作権の保護。 という権利と、この権利に制約及び例外を設けて、障害者福祉に資する、このバランスをどう考えるかということで、先ほど申し上げましたとおり、経済の先端国際機関である WIPO、そこがです、ね、こういうテーマについて、全会一致の推進をしたということが特殊されます、でこうあの今後です、ね、こういう考え方が他の障害の分野、 あおよび他の知的財産の件、えー、について、その権利の制約、例外、えー、そのバランスを取りながら検討される方向が多国間外交の中にあるのかということを質問したいと思います、また我が国はあまさに率先垂範主導して、えー、このような考え方があより多くのお知的財産の分野とお 障, 害福祉障害者福祉のおバランス の, おその分野に広がること、おこれを、あのお 我がが国ととととして主導する、る、えー、そういうういいいいい意欲があるかということをあの伺いたいと思います、えー。またもう一つ、あのまあ、これはちょっと分野が違うかもしれないけれども、えー、WHO のおーファクトシートによりますと、その障害者、視覚障害者の約8割は予防及び治療できるということでありまして、えー、視覚障害の予防や治療に資する、えー、著作権の、著作権及びその知的財産権の制限や例外 来てこれを検討してはどうかとも考えておりますが、まあ、ややこの条約の範囲はこの最後の部分はあの超えますけれども、いかがお考えでしょうか小泉参事官。お答えを申し上げます、あの今現在あの、視覚障害その他の、ではない障害ということで、例えばでございますが、あの聴覚障害。はい を抱える方々その他の障害のある方々によるあの著作物を利用する機会、これを促進するということについて、ワイポの著作権等常設委員会というところで議論がなされているところでございます。えー、我が国といたしましても、あのこういった聴覚障害者、その他障害のある方々による著作物の利用の機会の促進という観点から引き続きあの、この分野における国際的な議論には積極的に参画をし、また貢献をしていきたいというふうに考えておるところでございます。また、あの最後にお尋ねがございましたあの、視覚障害の予防治療等に 資するその著作権等の例外ということでございますけれども、あの若干重複感がございますが、あの知的財産権の適切な保護という観点は、これは確保しつつ、あのご指摘いただきたいような点も踏まえながら、あの知的財産権の例外、制限を含む国際的な議論に、これは積極的に参画、起用しきたいというふうに考えておるところでございます。 あ素晴らしいいい答弁だったとと思いまます。す。ありがとうございますえこれえぜひ今後、そのように積極的に対応していただけるよう、そして東京において、多くの交渉会議が行われ、新たな人間社会の、特に社会福祉、障害者福祉、社会発展に関するような多国間条約、ここにて交渉できますよう、あの積極的な外務大臣のお対応、そしてその志をよろしくお願い申し上げまして、私の質問を終わります。藤田幸久君。 おはようございます民進党の藤田記者でございます、まず条約に関しまして、マラケシュ条約、あのこの資料を見てびっくりしたんですが、えー、と盲人という言葉が使われておりますで、厚労省にお伺いしたいと思いますが、今、いわゆる医療の世界等において、盲人という表現は使ってないはずでございますが、あえて盲人という言葉を使っている理由についてお答えいただきたいと思います。 厚生労働省社会援護局、宮崎障害保険福祉部長。お答え申し上げます。あの盲人という言葉が使われるケースというのは、全くないわけではないというふうに承知しておりますが、あの今般の条約の法訳についても、外務省の方で他の条約の役例等を参照にして、適切に訳視されているものというふうに承知しているところでございます。 ものというふうに承知しているものと思われますと、なんか傍観者のような話でございますので、やっぱりその理由についてですね、しっかり後で文書で出していただきたいと思います。時間の関係で井上聡君、日本共産党の井上聡です。冒頭申し上げして質問、えー、に入るマラケシュ条約についてお聞きをいたします。あの世界の書物のうち視覚障害者向けの図書は、まあ途上国では 1%。 先進国では 7% しか7、7.8% しかない、まあ、読書の飢餓状況というふうに言われております。で本条約は、展示図書、拡大図書、音声図書といった、読書に障害のある方々にとって、利用しやすい様式の複製物の国境を超えた交換を促進するための条約であります。国内の視覚障害者は31万5500人とされますが、まあ、さらに、独自障害のある方、から上司障害によって、 このページ開けないだと、読書に障害のある方なども対象になりますし、まあ、高齢者も含まれると解されまして、まあ、誰もが条約の受益者となりえます、まあ、非常に大きな数だと思うんですねで、国内外の読書に障害のある方が、より多くの都市を利用できるようになることが期待をされておりますが、えー、この条約を受けてです、ね、国としてどのようにこの課題に取り組んでいくか、まず大臣の姿勢をお伺いしたいと思います。河野外務大臣 マルケシ条約は各国の展示図書館などによる展示等の利用しやすい様式の複製物の国境を越える交換を促進するための協力を規定するなど、視覚障害者等の方々による著作物の利用機会を促進するための国際的な協力を行う意味で重要なものでございます。 我が国としてこの条約の締結を契機に、この分野における国際社会の取り組みにさらに貢献するとともに、国際的な協力を一層進展させていきたいと考えております井上君あの。国際的な取り組みを促進しながら、ぜひですね、この国内のこの視覚障害者の皆さんが、こうした著作物の利用の機会を促進をさせていくという点で、えーえー、各省とも協力しながら、しかるべき役割を果たしていただきたいと思うんですね。 でそのためにはですね、読書に障害のある方が、図書を利用しやすい環境の整備が求められております。一つは図書館のネットワーク化、もう一つは、このテ図書のテキストデータ化など、障害者が利用しやすい形式のコンテンツの充実が必要だと思います。でまず、この障害者、視覚障害者向けの図書館のネットワーク化についてお聞きしますが、 国内の図書館ネットワークが整備されていなければ、まあ、外国からの請求に十分に対応することができません。また、この国内の図書館に行かなくても、自宅のパソコンでインターネットからダウンロードするサービスの充実も求められております。あの国会図書館では、所蔵されている視覚障害者向けの図書をインターネットから利用するようにしておりますし、えー、視覚障害者情報総合ネットワーク、サピエ図書館というのがありますが、 全国の展示図書館が収蔵するデータを集めた IT ネットワークで、視覚障害者に対してさまざまな情報を提供しております。今日はあは国会図書館長を来ていただいておりますが、まあ、国会図書館の視覚障害者サービスはどのようなものがあるのか、だからこの国会図書館とサビエ図書館からダウンロードできる視覚障害者向けの図書はどのぐらいあって、かつこの両図書館の連携、全国の図書館とのネットワークはどのようになっているでしょうか。 国立国会図書館羽館館長ま、はい、まず第一番目のごご質問についいてでございます国、えー、国立国会図書館が行っております資格障害者サービスのうち、主なものを4点ご紹介いたしたいと思います。一つは、来館利用者へのサービス、二つ目に学術文献の録音図書制作、第三に他の公共図書館等が制作いたしましたデータの収集。 そして第四に、これらのデータを提供する視覚障害者等へのデータ送信サービスを行っております。二番目のご質問ですが、サピエ図書館のシステムと連携をいたしまして、相互にデータを検索できるようになっています。現在、録音図書で9万点、展示図書19万点など、合計約28万点のデータをダウンロードすることができます。 全国の図書館とのネットワークにつきましては、公共図書館、大学図書館、展示図書館等が参加するネットワークを構築しておりまして、各館が所蔵する展示図書、録音図書の総合目録の作成や、各館が作成したデータの収集や提供などを行っております井上君あの。ぜひですね、この条約を機に、さらに広げていただきたいと思うんですが。 特に今の中で、大学図書館との連携についてお聞きをいたします。4月11日に衆議院の文部科学委員会の参考人質疑で、日本盲人会連合の竹下良樹会長が発言をされておりますが、あの竹下さんは大学で学ぶ障害者が増えて、各大学ごとに一人の比較障害者のために、教材とか文献を録音、拡大文字化、データ化などをして持ってるんだけれども、 それがこの一人のためだけにとどまっていて、大変もったいないし、残念だというふうに言われておりました、でまず文科省お聞きしますけれども、こういう視覚障害者の国会図書館と連携している大学図書館の現状、および強化方向については、いかがでしょうか文部科学省磯貝研究振興局長、お答え申し上げます。あの 視覚障害等の方々があ ら, あらゆる機会と場所におきまして、自主的に図書活動を行えるような環境を整備することが大変重要だというふうに認識をしております。あの現在あの、国会図書館が実施いたしますサービス、えー、例えば視聴覚障害用データの収集および送信サービスの、えー、送信承認、あるいは視聴覚者用データの提供、えー、学術文献、録音テープ等の貸し出し承認といった サービスに参加をしている図書館は国交私立合わせて48館というふうになってございます。あの文部科学省としましては現在もあの国立大学図書館協会総会あるいは 国交国私立大学図書館協力委員会などにおいて当該サービスに関する情報提供を行っておりますけれども今後は国会図書館ともさらに連携協力いたしまして国会図書館関係者あ失礼図書館関係者に対する各種研修における説明あるいは新入生オリエンテーション大学の図書館ガイダンスにおける周知学内広報メディアを通じた情報発信等々を積極的に行うなど大学図書館と国立図書館 国会図書館との連携強化をさらに一層促してまいりたいというふうに考えております井上君ぜひ連携を強めていただきたいんですが、あの今のはあの主に国会図書館からのデータを受けていることだと思うんですが、国会図書館に対してデータを提供している大学図書館や、この、などの状況はどういうふうになっているでしょうか、えー、国会図書館にお聞きします。はい羽生館長 大学から国会図書館へのデータ提供ということでございますでしょうか、えー、現在、あの大学からいただいているものは、えー、視覚障害者用のデータとしていただいているものは4大学であったと思いますで、えー、私どもで作成しておりますものそれから、えー、サピエ図書館で作成しておりますものそれらを合わせて 提供先はもっと広くなっておりますでえ、こういった取り組みはさらに促進する必要があると考えておりますので、大学図書館に対しては、さらに当館の視覚障害者等へのデータ送信サービスに参考していただくように促してまいりたいと思います、そして幅広い活用がいただけるように努めてまいりたいと考えております。井上君 あのぜひですね、連携を強めていただきたいと思うんですが、あの大学の図書館で、この障害者向けの図書の制作を取り組んでいるのは、どのぐらいあるか、承知されているでしょうか。羽生館長今、大学で実際に作成しているデータ提供館といわれているものは、四館ございます。はい井上君 えー、と制作をしているところは六巻とお聞きしましたが、そういうことじゃないですかね。羽生館長、大変失礼いたしました、間違えました、六巻でございます、はい君まあ。いずれにしても非常に少ないんですね、あのそれを広げながら、ネット化をですね広げていただきたいと思いますが、まあ、もう一つ大きな課題であるのが、あの図書のテキストデータ化などの、まあ、障害者が利用しやすい形式のコンテンツの充実であります、あの、まあのまサピエ図書館がですね、 ボランティアとの手を借りて、えー、この使えるように、障害者が利用できやすいように形式変換するんですが、どうしてもこうタイムラグが生じて、新しいものが読みません、であのなかなか個人、このサッピエ図書館、財、え、政、ー、が脆弱でありまして、えー、個人利用者は無料ですけれども、施設団体は回避がかかります。全体として いろんな運営等に苦労されているようでありますが、ぜひですね、こ, のこういうのを促進する上でも、国の支援が必要だと思います、現状の予算と今後の方向をどうお考えか、それから全国の公共図書館、3200以上ありますけど、サピエの会員は161一所にとどまっているんですね、こういうところがどんどん入れば、利用も促進されますし、財政的な意味でも貢献すると思うんですが、これは。 でき働きかけていただきたいと思いますけれども、厚労省いかかがでしょうか宮崎障害保険福祉部長。 お答え申し上げますあの委員からご紹介もございました、えー、サピエにつきましては、資格等に障害のある方々に対して、展示、音声データ等の情報を提供するネットワークでございまして、利用者はインターネット等を利用して、全国の展示書図書館の蔵書の検索や貸し出し依頼、データのダウンロードなどができる仕組みでございます。厚生労働省では、平成三十年度予算におきましては、サピエのシステムの保守や改修等のための経費として、約六千万円を計上しております。 まして、引き続きサピエの安定的な運営に努めてまいりたいと考えております。また、あのサピエに加入している公共図書館につきましても、あの委員からご紹介ありましたが、二十九年三月の時点で百六十一節ということでございますが。あのこれを増やしていくということは大変重要なことだと考えております。あの近年もあの若干ではございますが、増加傾向でございます。今後さらなる加入の増加を目指しまして、文部科学省や関係団体とも連携して、サピエへの加入促進に努めて。 参、ま、りたいと考えているところでございます。井上君、えー、さらにですね、テキストデータの普及についてお聞きしますけれども、あの教科書バリアバリアフリー化法によって検定教科書は発行元がテキストデータの提供が義務付けられ、大変喜ばれております。あのテキストデータがあれば展示にしたり拡大をしたり音声に変換するなど非常に各自が利用しやすい形式で本を読むことが可能でありまして、いわゆるワンソースマルチユースの実現が求められていると思います。 あの現在、ですね販売されている図書のごく一部ですけれども、視覚障害者やこの上司障害者向けに、PDF やテキストデータの引換券がついているというのもあるんですね、これ、ぜひこういうものを積極的に出版社にも取り組んでいただきたいと思うんですが、まあ、こうした市場を通じて、国内外の視覚障害の方々による著作物の利用促進をする取り組みもぜひ、外務省、進めていただきたいと思いますけどいかがでしょうか。 小泉時間。 あのお答えを申し上げますあの。まず一般論になりますけれどもあの、委員からもご指摘ございましたとおり、今お諮りをしております、このマラケシュ条約、この締結をすることによりまして、展示図書、拡大図書等、視覚障害者の方々にとって利用しやすい様式の複製物、えー、これは国境を越えて交換を促進するための協力の促進、また国の中、外を問わずに、えー、視覚障害者等の方々による著作物の利用が促進されることは大いに期待されるというふうに思っております。でその上であのご指摘いたただききままししことにつきましてはあの 外務省といたしまして、特に国内の着目をしますと、直接できることには限界がございますけれども、あの関係の省庁、例えば文化庁、文部科学省、厚生労働省、国会図書館、ある経産産経産省あたりかと存じますが、このあたりとも認識を共有しながら、あの本日の委員会でご指摘いただいたとことを踏まえまして、鋭意、えーえーえーえー、検討をいただきたいということで、あの外務省としてもあの働きかけをしたいというふうに考えております井上君最後ここ、国会図書館をお聞きしますが、さまざまなあのデータがありますけれども、 あのフォーマットががが pdf ななななどのために視覚障害者がなかなか利用できいいという現状があります、まあ、このテキストデータ化を進めてほしいという要望がありますけれども、この点の取り組みと強化方向、いかがでしょうか羽生館長テキスト化というのは大変重要なことでございますし、またテキスト化する際には、正確性と、それから効率性も大切ではないかというふうに私とも考えておりまして、そして現在、 あのテキスト化をを効率的に行うための実験事業を行っております、えー、この実験結果を実現して、テキスト化をさらに拡充してまいりたいと考えております井上君。あの国内外の利用者のために、ですね国内の図書のテキストデータ化、そしてまあ国会図書館を中心とした利用するしやすいネットワーク化をですねさらに促進をしていただきたいと求めまして、質問を終わります。 福山哲郎君、おはようごござざいいまますす福山でございます毎日本当にいろんな問題が起こっておりまして、驚くべ き, 驚くべき状態になっております、あのまあ、さわさりながら、今日は条約の問題ですので、えー、外務大臣に条約の問題について、二三お伺いした後あの現下の課題についてもお伺いしたいと思います。 あの今回のマラケシュ条約については、えー、誰をも置き去りにしないという SEDs の理念に沿ったものであり、本条約の批准には賛成をします、私も障害者の問題に関わっているものですから、今回の条約の批准については、あの積極的に対応いただければと思っておりますが、世界盲人連合の統計では、展示録音電子書籍拡大文字、 障害視覚障害者を含む印刷物利用に障害のある人たちが利用できる形式になっている 出, 出版物は先進国でわずか 7%、途上国ではわずか 1% 以下でございまして、現実にはです、ね、出版物については、まあ、ほんの飢餓状態になっています、で視覚障害者は約9割が途 上, 途上国に居住していると言われています、え今回の条約批准を契機に、我が国として 国内外の印刷物利用に、障害のある人たちへの支援について、まあ、外務省として一層の取り組みを行っていく、えー、おつもりはあるかどうか、私は積極的にお願いしたいと思ってるんですが、えー、お答えをいただければと思います。河野外務大臣 ご指摘いただきましたように、世界の視覚障害者の方々にとって利用可能な著作物が引き続き不足していることは承知をしております。マラケシ条約は、各国の展示図書館が利用しやすい様式の複製物を国境を越えて交換することを可能とする規定を有するなど、視覚障害者などの方々に関する国際的な協力を行う意味で重要なものでございます。 我が国の本条約の締結を契機に、この分野における国際社会の取り組みにさらに貢献するとともに、開発途上国も含む国際的な協力を一層しっかりと進展させていきたいと考えております福山君。あのぜひあの、答弁だけではなく、実態としてよろしくお願いしたいと思います。他方で G7 はです、ね、は、はこのの条約を批准しているのはカナダだけで 残念ながらアメリカ、イギリス、フランス、ドイツは署名をしていますが、非常には至っていません、え国内の今、大臣言われた印刷物利用に障害のある人たちの利便性をす上げる観点からもです、ね、このアメリカやイギリスやフランス、ドイツ、G7 各国に、えー、日本の外務省として働きかけを行っていただくようなあおつもりはありませんでしょうか。河野大臣 EU 加盟国につきましては、EU と EU 加盟国のいずれ日本条約を締結する権限があるのかについての欧州司法裁判所の判断を待っていたと承知をしておりますが、えー、昨年2月、欧州司法裁判所がこの条約については EU に専属的な権限があると判断をいたしました。これを受けて、えー、今後、各 EU 加盟国の国内法令の整備を経て、 EU が本条約を締結する予定であると承知をしているところでございます。他方、米国では本条約の締結について議会承認を求めるために行政府から上院に2016年の2月10日その締結について議会承認を求める ように上院に提出をされましたが、いまだ審議がなされていない状態であるというふうに承知をしております。我が国といたしましては、まず我が国がこの条約を締結した後、さまざまな外交の場を利用して、米国に対しても締結に向けた働きかけを行ってまいりたいと思っております。福山君あの。アメリカの状態について、詳しくご説明をいただき、の EU の状態についてもあのご答弁いただいてありがとうございます。 まあ、EU はあの時間が経過すれば徐々に批准が増えてくるとい う, ふうに思っておりますが、アメリカの場合はなかなか議会の前に進まない状況だということでございまして、まあ、あの別にこれはあのすみませんあの、首脳会談とかで議題に挙げる問題ではないと考えておりますが、ぜひ、事務方同士の中ではです、ね、アメリカにも働きかけていただけるように。 あの外務大臣からも事務方に、ですねちょっと徹底をしていただければありがたいと思いますが、いかがでしょうか河野大臣。<咳>あのアメリカがこれに加わるかどうか、英語の出版物に関しては、やはりアメリカの影響というのは非常に大きいと思いますので、えー、ここはあのしっかりとそうした形で、えー、働きかけをしていきたいと思います野君よろししくお願いします。 またあのこれは外務省ではないのかもしれませんが、国内においてあの視覚障害者を含む印刷物利用について、まあ、十分なサポートを日本も行っていく必要があると思いますし、まあ、実際によってずいぶん差があります、政府としてどう対応するのか、あお答えいただけますでしょうか厚生労働省社会援護局、宮崎障害保健福祉部長。えー、お答え申し上げます。 あの、委員から御指摘もありましたが、障害により印刷物を利用することが難しい方への支援は大変重要であると考えております。えこのため、厚生労働省では、全国各地の展示図書館の運営に係る財政支援を行うことによりましてえ、全都道府県において展示図書、録音図書の貸し出しや相談等のサポートを行っているところでございます。また、あの、視覚障害者、 情報総合ネットワーク、サピエを通じまして、えー、全国の視覚障害者、それから知的障害者、発達障害者の方々は、インターネットでの展示図書や録音図書の検索、さらにはダウンロードによる入手等が可能となっておりまして、引き続きこうした支援を行っていくこととしております、こうした取り組みによりまして、今後とも全国どこに住んでいても、住んでいても視覚障害者等の方々が、より円滑に読書ができるような環境の充実に努めてまいりたいと考えております。 福山君、えー、ありがとうございますぜひあのしっかりと対応いただきますようにあのよろしくお願い申し上げます、えー、伊波洋一君沖縄の風の伊波洋一です、えー、議題のマラケシ条約もシップリサイクル条約もまさにグローバルスタンダード条約にしたものであり依存ありません米軍北部訓練場 他にご発言もないようですから、両県、両県に対する質疑は終局したものと認めます。防衛大臣はご退席いただいて結構でございます。これより討論に入ります。 別にご意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。まず、盲人、視覚障害者、その他の印刷物の判読に障害のある者が、発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の締結について承認を求めるの件の採決を行います。本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 全会一致と認めますよって本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。